それでは時間になりましたので古木さんを Discord の拍手でお迎えください。はい。お願いします。はい。あ、では時間になりましたので、えー、ボケ＆ダッシュサイトスケープ配送によるインタラクティブのネットワーク可視化ライブラリの比較というタイトルで、えー、古木が発表させていただきます。まず軽く自己紹介です。えー、古木と言います。えー ツイッターは、えー、右上にありますように、あと、トコモアンスコ fr という名前でやっています。普段の仕事は、えー、Python によるデータ解析やソフト 開, 開発をやっておりまして、えー、株式会社 b p プ o u d というところで、えー、データ解析などの仕事をしています。また、えー、週一で、えー、大学の方で研究者の方が使うソフトウェア開発のライバルの開発の仕事をしております。はい、で、えっ、ー、と、昨年本を出しまして、 共ょで出しまして、Python インタラクティブデータビジュアライゼーション入門という、あの本日お話しするダッシュサイトスケープも扱った本を書きましたであの。出たのは去年なんですけれども、つい最近電子書籍版が出ましたので、あのぜひ電子書籍版が出るまで待ってたとか言い方がいれば、あのぜひお取りくだ さ, さると嬉しいです。また、Python コミュニティにおいても、2018年から去年まで。 えー、であの毎年出て発表させていただいております。えー、本日の発表内容なんですけれども、えー、Python でインタラクティブなネットワーク可視化が行えるライブラリとして、ボケおよびダッシュサイトスケープの特徴を行動、えー、を比較しながら紹介をします。えー、主に話すこととしては ネットワーク構造のデータを可視化する上でのポイントだったり、Python でインタラクティブなネットワーク可視化を行う上でのライブラリの選択肢、またポケとダッシュサイトスケープの特徴と、どういうライブラリの基本的な使い方を紹介します。で今回2つのライブラリをざくっと紹介するので、ちょっとかなり内容が コードが多かったりするので、ボケやそのダッシュサイトスケープの個々の細かいカスタマイズ方法については特に話しません。また、ネットワーク分析の手法についてもあの特に話しません。あの、今回、あの今回の発表ではこうなんとなくポケとダッシュサイトスケープのなんか、なんとなくの全体像みたいなものを掴んでもいただけたらなというふうに思います。では、今日のアジェンダです。 まず、ネットワーク可視化とは何かっていうものについて軽くお話しした後、ネットワーク可視化の基本について触れ、Python によるライブラリの選択肢がどのようなものがあるのかっていうのを軽く紹介します。そして、Pocket と d a s h サイトスケープのシンプルなサンプルコードを比較した後、 非常に有名な複雑ネットワーク解析のライブラリであるネットワーク X との連携の比較だったり、また今回の肝であるインタラクティブ性の実装方法の比較について紹介します。はい、では、まず初めに、ネットワーク可視化とは何かについて、ネットワーク可視化とは何かと何かの関係を可視化する手法の一つです。 えー、これはあのデータとデータの関係に着目することでデータ単体の属性では分からない性質を探るようなそういう手法になります例えば論文と論文の引用関係であったりあのツイッターのフォローフォロワー関係だったり友人関係だったりそういった、えー、データ構造になりますでここに挙げているのは空手クラブの友人関係ネットワークという非常にあの有名なあのネットワークのサンプルデータなんですけれども この一つ一つがの丸がノードといいまして部員を表していますで。この丸と丸、ノードとノードの間に引かれている線がエッジと呼ばれて交友うう関係を表していますで。このノード一つ一つの色がその部員が所属している派閥、部長派なのか市販派なのかっていうのを表しています。でこのネットワーク全体を見ると、えー、このたくさんの友人と交友関係がある人ほど。 あの濃度が大きくなるようにス タ, あのスタイルが設定されているんですけれども、えー、見事にその派閥によって交友うう関係が分かれていることあと中心人物である部長と師範が交友、えーえー、うう関係の中心にいることっていうのが分かれますでネットワーク可視化っていうのをやるとこういったことが、えー、主に見えるようになりますでこれをインタラクティブにするとどうなるかっていうとこれはす あのダッシュサイトスケープで実装したものなんですがこのようにタップしたノードの周辺のエッジをえ強調したりだとかこういった率拡大や縮小だったりっていうのができるようになります、はい。で本日はこういうことができるようになる Python のライブラリっていうのがメインになる話になります。ではもう一つえと今のはネットワーク図だけだったんですけれどもいろいろ あのー、他のドロップダウンだったりタグだったりあとチェックボックスだったりっていうのを一緒に、えー、含めて UI を作ることも可能です。これはダッシュサイトスケープのサンプルコードでーサンプルコードとして紹介されているものの一つなんですけれども、えー、COVID-19 の、えー、関係する論文の引用ネットワークをダッシュサイトスケープで実装したものになります。 でこれはあの、それぞれ、えー、ノードの色が、えー、公開先の、あノードの色がその論文の種類。で、この線が引用関係。で、そしてこちらの UI で、えー、例えば最低の、最小の引用数をどれにするかだったり、えー、どのジャーナルで発表されたものに絞り込むかといったものを操作することができます。でちょっと紹介してみますと。はい。 実際に動かしてみると、例えば最小の位置の引用数とかっていうのを変化するとこちらのネットワークが更新されることが分かります。でこうチェックボックスをつ、えー、けたり外したりすることで表示を切り替えたりってすることができます。で戻りますと。 で先ほどであの、空手クラブのネットワークと COVID-19 のネットワーク図を紹介したんですけれども、ネットワークの可視化の基本として、先ほど出てきた中で3つ重要な要素があります。1つ目は構成要素、ノー ド, ノードとエイジです。これは、えっと、何と何が関係があるかっていうのを示す、いわば骨組みとなる構造になります。何のノードがあるのか、どのノード同士にエッジが貼られているのかっていうのを、えー、描画する上で定義する必要があります。 また、スタイル、ノードの大きさや色、形状などがあります。例えば、たくさんの論文から引用されていたらノードを大きくするだとか、論文のカテゴリーごとに色を変えるといったように、データによってスタイルを変えることで、より洞察がしやすいような図を作ることができます。最後に、ノードの配置です。これは、例えば、物理的な位置とノードの位置を 配置を置させる例えば駅や空港の交通ネットワークの場合実際の山手線の駅の位置とあのネットワーク図上の駅の位置を揃えるといった物理的な位置とノードの位置を揃えるっていうこともあれば例えばバレリー計画など の, あの自動配置のアルゴリズムを使ってなるべく重ならないように視認性が高いように配置するといったこともできます。 で今まで は, ではネットワーク可視化に関する一般的な話だったんですけれども、これを Python によって実現するためにはどうすればいいのかという選択肢を軽く紹介します。1つ目は非常に有名なライブラリである NetworkX です。これはネットワークの可視化というよりも、あのネットワークの分析だったり、あのネットワーク構造の構築や変換や分析、あとノードの配置アルゴリズムなどが利用できるライブラリです。 でこれはあのインタラクティブ性は全然なくて、えー、ネットワークの可視化部分に関してはマットプロットリブに依存しております。で公式サイトにも紹介されている通り、結構あの、可視化の部分はとりあえず可視化の機能をつけましたという感じで、あの特別こう、すごくディッチなことができるわけではないです。はい、で残り2つが今回紹介するものです。 1つ目はダッシュサイトスケープ、先ほどまでもあのデモで紹介した、えー、ライブラリーになります。これは、えー、インタラクティブなグラフを組み込んだウェブアプリを構築できるフレームワークとしてダッシュというものがもともとウェブフレームワークがあるんですけれども、その追加コンポーネントになります。 でえー、そのでダッシュの後ろのサイトスケープというのは何かというと、もともとサイトスケープというネットワーク分析をする上で の, あの有名なツールがあるんですけれども、それの JavaScript 版であるサイトスケープジ JS の Python ラッパーなので、この名前が付いています。で実際にこうギャラリーを見てみると、よいしょここで、えー サイトスケープとかっていうふうに検索すると、えー、実際にダッシュサイトスケープでどういうネットワーク図が書けるのかっていうサンプルを公式で、えー、確認することができます。はい、で次にでこれとは、えー、もう一つ別のライブラリとしてボケというものがあります。これはあの特にネットワーク図に可視特化したものとかっていうものではなくてあの Python のインタラクティブなグラフが描画できるライブラリです。 でその中の一つの機能として、ネットワーク X との連携がスムーズに行えるため の, そのコンポーネントっていうのが用意されておりまして、ますでこういった、これ、ボケの公式サイトのユーザーガイドですけれども、こんな感じのグラフを作成することができます。このようにホバーしたら色が変わるとか、タップしたらこうハイライトされるといったことができます。 で, ではそれぞれ、えー、ダッシュによるシンプルなサえっと実際にシンプルなネットワーク図のコードを比較してみましょうでまず書いてみるのがこの3つのただ3つのノードがあって2つエッジがあるそしてあの灰色赤色青色があるっていうこのすごい簡単なネットワーク図をあのそれぞれのライブラリでど書く か, かっていうのを紹介しますダッシュサイトスケープの場合、えー、サイトスケープ ととなるのはサイトスススケープクラスという、えー、クララいうです、えー、これは、えー、ネットワーク先ほど紹介した重要な3つの要素であるネットワークの構成要素ノードの配置スタイルっていうのをそれぞれ引数でこのように指定をしますしでこれを、えー、Python 前を、えー、このファイルを保存した後パ Python ファイル名で実行するとサーバーが起動して、えー アクセスすると画面が表示されますで。内部的にはフラスクが使われています。でちょっと実際に見てみましょう。はいいょはい、これが、えー、先ほどのコードで全体像になります。まず、ダッシュの全体的な使い方として、ダッシュインスタンスと呼ばれるアプリの元となるものを作成し、その後にあのに、ー、この画面で使うコンポーネントというのを定義します。 で今回はネットワーク図だけを使うので、サイトスケープスコンポーネントというネットワーク図の元になるコンポーネント1つだけを定義しています。でネットワークの構成要素の部分は、ノードの定義の部分で ID を、のあのノードの各ノードの名前である ID を定義し、あとはそれぞれ自分で 自, 己自由に任意の属性を付与することができるので、今回、マイカラーというなんか色を示すような属性を持たせています。 でエッジの定義では視点と終点をノードの ID を使って定義をします。でノードの配置方法に関しては、レイアウト引数というところで、このサークルというアルゴあノードの配置方法を指定する文字列を渡すと、サイトスケープ JS で用意されているアルゴリズムがあのかあの自動的に利用できるので、これを使用します。で最後にスタイルシートの部分ですが、えー どの範囲に対してどういったスタイルを適用するかっていうのを、ここのスタイルシートの中で、事象のリストで定義をします。今回の場合、ノード全体に対して背景色をデータ辞書の先ほど定義したマイカラーっていうのを使いたいので、データカッコマイカラーというふうに定義しています。また、ラベルとして ID を使いたいので、データカッコ ID というふうに書いています。 これを実際に実行してみますと、ちょっと下の方で見えにくいですかね。これを実際に実行しますと、今、サーバーが起動しまして、よいしょ。ちょっともうすみません、もう開かれちゃってたんですけれども、こんな感じで、あ、のー 指定したあの一番シンプルなグラフ図が表示されますでこんなふうに触ってちょっとなんかすごく遅くなってるみたいちょっと一回切っう、はい、こんな感じで触ったり選択したり動かしたりすることができますよいしょで先ほど、えー、ノードの配置方法でサークルっていうレイアウトを指定したんですけれどもここをよいしょ グリッドとかに変えてみますとこちらが更新されてノードの配置方法が変更されて、えー、自動的に切り替わります。しょ。なので構図っていう別の、えー、重力を使ったやつを配置してもこんな感じで変わります。また先ほどこうデータ辞書のマイカラーにえー をよって色を変えてるんですけれども、ベタ打ちですべての色を赤くしたいときとかは、このように決め打ちで指定することもできます。こんな感じでなりますよいしょ。はい。で、ちょっとスライドに戻ります。で、これが、えー、ダッシュサイトスケープの全体的な一番簡単なグラフになります。 で次にボケによって同じことをやろうとするとどうなるかといいますと、えーこのあの、このようになります、えー。ボケの場合、グラフレンダーラークラスっていうものを使って構築をします。で、ノードの定義は、さっきあのえー、とデータのこう、ノードの ID のディスト、先ほど ID 先ほどはノードの辞書ごとのリストを作ってたんですけれども、こちらは属性ごとにリストの形でこうずらっとすべてのノードの情報を並べる形になります。はい、で、エッジの場合も先ほどは A と B、視点と終点、視点と終点って感じで定義したんですけれども、視点のリスト、終点のリストという形で定義をします。また、ノード配置方法はボケの場合あのサイトスケープ、ダッシュサイトスケープのようにあの既存の 自動のアルゴリズムなどは使えないので、えー、各ノードの x y 座表示が入った辞書っていうのをレイアウトで定義をします。で、えー、スタイルの設定も、えー、このようにグラフレンダラーのノードレンダラーグリフっていうものとエッジレンダラーのグリフっていうものに、えー、ボケですもともと用意されている、えー、オブジェクトをあの設定を入れたオブジェクトを入れてあの定義をします。 で最後に結構大きな違いとして、ダッシュサイトスケープの場合は、ノードのラベルが自動であの表示されていたんですけれども、自動といいますか、こんな感じであの設定でこれを使ってねっていうふうにしたら、自動でできていたんですけれども、ボケの場合、自動ではなく、ネットワークスとは別にテキストのラベルを用意して、置を計算して、 あの配置させる必要がありますなので、ここの部分が少しボケは手間がかかるところになります。はい、でボケの実行方法ですが、えー、ダッシュサイトスケープと大きく違うところは、アウトブットノートブックっていうのを使ってジュピター上で表示できることです。これは手早くインタラクティブ見たいときに便利です。また、えー、ノートブック上で、えー、共有できるので、n b ビューアーなどのサービスを使っても共有できます。 また、アウトプットファイルっていう関数を使うと、グラフを HTML ファイルの形としてエクスポートすることができます。これを使うと、えー、環境などを気にせず、あのーもあのー、完全に HTML ファイルで独立しているので、そのままファイルをペットを渡すと共有できるので、環境などを気にしないで、まあ、手早く共有したいときに便利です。また、えっと、GitHub ページとかに HTML ファイルだけを置くで。 HTML フェアでだけ置いたりして共有できるので、サーバーを立てる必要がないというのもメリットの一つです。はい、であと一応、ボケサーバーというものがあって、サーバーを立てて共有するという方法もあるにはあるようなんですけれども、私の場合、なんかあまりメリットを感じなくて使用したことがないので、あの今回は割愛をします、はいで。ちょっと見てみましょう。よいしょ でボケの場合の、ボケを Jupyter ーノートブックで表示した場合、どうなるのかっていうのを紹介します。まあえっと、コードは先ほど紹介したのと同じで、このようになりますで。ダッシュサイトスケープ、パッと見、あのダッシュサイトスケープと似てるんですけれども、大きく違うのは、さっきダッシュサイトスケープの場合はこう、うねうね、よいしょ、消しちゃったかな。 こ う, うねうね触って動かすことができたんですけれども、ボケの場合は、ードを触ってこ、この場で動かすっていうのことはできません。この図全体で動かすっていうことはできるんですけれども。はい、っていうのが、一つ違う点だったりします。で、をちょっとだいぶ巻かないといけないので巻いていきます。次に、ネットワークエクスとの連携について紹介をします。 これまでのサンプルコードでは、えー、ノードと H の定義を直接コードに書いていました。ただし実際には、実務では外部ファイルに定義された実データ、例えば CSV ファイルだったり、えー、GML などのネットワークデータ固有の、あのー、形式だったりでフォー保存されていて、それを読み込んで使うということが多いです。また、シミュレーションなどによって人工的に生成したデータっていうのが使われることもあります。でこういったものを先ほどの こういったこのボケ特有だったり、ダッシュサイトスケープ特有だったりするデータ構造に変換するのって結構地味だけど大変だったりします。なので、この場合、ネットワーク X を経由すると、他のデータ形式からダッシュサイトスケープ、ボケのデータ構造に変換しやすくなります。 もともとネットワーク X にいろいろなデータ変換機能があるので、これを1枚かませるっていうのが、えー、便利です。ではよいしょ、それぞれのダッシュサイトスケープとボケの連携の状況はどうかっていうと、ダッシュサイトスケープの場合、ネットワーク X のデータ構造から一発で変換する方法っていうのはありません。で なので、ちょっと手間がかかるんですけれども、ネットワーク X にあるサイダッシュサイトスケープじゃなくて、サイトスケープに変換するという関数があるので、これを使って変換します。で、そのサイトスケープに1回変換したものを、自分でコードを書いて、ダッシュサイトスケープに変換します。特に V0.3.0 の場合、ノードやエッジの辞書の中に数字があると、数値があって、文字列以外のものがあるとエラーになるっていうものがあるので、文字列に変換する必要があります。 でまあ、ただコードを自前のコードを書かなくちゃいけないっていってもそんなに大層なコードではなくてこのようにこれはあのネットワーク X からデータをちょっと読み込んでいるんですけれどもこれをサイトスケープの形に変換してで、えー、辞書内の値を全て文字列に変換するっていうような関数を一つ用意してあげてこう回サイトスケープに変換したデータ構造をここでもう一回変換して ダッシュサイトスケープで使えるものにしてあげるっていうまあこのぐらいのちょっと10行ちょっとぐらいあのコードが必要になります。これに対してボケはあの一発でネットワーク X から変換できるフロムネットワーク X 関数というものがあります。よいしょ。でこれをちょっと見てみますとこのフロムネットワーク X っていうのをこの G というのがネットワーク X のデータ構造なんですけれどもに指定してあげると 一発でこのようにあの特にあのずらずらとノートの定義とかを書かなくっても変換することができます。で先ほど、えー、ボケの場合、自動レイアウトのサイトスケープと違って自動レイアウトの関数が使えないって言われたんで す, んですけれどがネットワーク X から変換するときに限りネットワーク X のレイアウト関数をこのように指定してあげると自動で計算して配置してくれるという機能があります。 でちょっとここまでの内容を、えー、整理した表を、えー、ちょっと一旦まとめます、えー。ダッシュサイトスケープとボケの比較ですが、えー、まず構成要素、ネットワーク X のグラフはダッシュサイトスケープの場合、少しネットワーク X からのグラフ構造の変換に手間がかかります。それに対してボケは割と楽にできます。でノードの配置方法ですが ダッシュサイトスケープはサイトスケープ JS で使える自動配置アルゴリズムを利用できます。ポケの場合は、えー、それがないんですけれども、フロムネットワーク X を使う場合は、このレイアウト関数を利用できます。また、えー、先ほどちょっと省いたんですけれども、ダッシュサイトスケープの場合、スタイルの設定の仕方がいろいろできます。すべてのノードエッジを一括で指定できたり、個々のノードのエッジをできるだけでなく、特定のクラスだったり、条件の指定、例えば時数が ある値以上とかっていった条件でスタイルを切り替えるということができます。でこれに対して、ボケはすべて一括でやるか個々で一個一個推定するかどちらかしかありません。また、えー、ちょっと重要なのが有効グラフがダッシュサイトスケープの場合あの作れるんですけれども、ボケの場合有効グラフが作ることができません。えー、内部的には視点や終点の区別はあるんですけれども、表示上に違いが出ないのであの可視化上分からないということになります。はい あととはちょっと時間ししているので省略します最後にインタラクティブ性の比較を紹介します。えー、まず、ボケもダッシュサイトスケープも共通で拡大や縮小、図全体の移動やノードやエッジの選択などの、えー あのインタラクティブセーブは、なんか先ほどまでのデモ で, デモで見せたいように、えー、すぐにできます。これに加えて、ダッシュダイストスケープは、ドラッグでノードの位置を変更させたり、ノードや位置ごとの選択負荷やドラッグ負荷などの設定を細かく指定することができます。 これに対し、ダッシュサイト、あ、ボケはドラッグでノードの位置を変更できないのですが、いくつか便利な機能がありまして、ノードや位置上にツールチップをホバーさせたり、ノードや選択時に便利なスタイルポリシーを適用することができます。これはちょっと見た方が早いので、ボードを紹介します。しょ。このように、ホバーツールというもので、インデックス、このもともとノードの辞書のところで使った つけた属性をこのように 定, あの定義しておくと、よいしょこうホバーしたときに、えーこの、例えば名前という表示名で、えー、ネーム属性を表示する、あと部活動という表示名でクラブの属性を表示するといったことは、えー、簡単にこれだけですぐに実装できます。また、ホバーをしたときによいしょ、今これ、隣接している エッジがあの色が変わっているのが分かると思うんですけれども、もともとこのホバーズのスタイルのポリシーというのがあらかじめ用意されておりまして、えー、これを設定することで簡単にあの適用することができます。で、<タ>ッでダッシュサツトスケープの場合、これをやろうとすると、この後紹介するイベント コ, あコールバック関数で全部自前でコードを書く必要があります。 次によいしょ最後、コールバックです。先ほど紹介したシンプルなもの以外に、えー、コードを追加することによってよりインタラクティブな操作が可能です。例えば、ドロップダウンで選択した値によってノードの配置方法を変更したり、クリックしたノードの情報を他のコンポーネントで表示するといったものです。はい、では、じゃあシンプルなコールバックの例の違いを紹介してみます。えーダッシュ この今回紹介するのは、よいしょ、ちょっとだいぶ押してますね、すみません、こういったふうにドロップダウンで選択した値によって、おっ、ちょっと固まっちゃった、よいしょ、選択したノー度の色に糸が変化するというものです。 でえー、ダッシュサイトスケープの場合、コールバックというデコレーターを使ってコールバック関数を定義します。でインプットクラスというのを使いまして、どのコンポーネントのどの値を受け取るのかというのを定義し、アウトプットクラスを使って、どのコンポーネントのどの値を変化させるかというのを定義をします。今回の場合、ドロップダウンの値を受け取ってスタイルを変化させるので、ドロップダウンのコンポーネントの ID を入力に入れて、出力先にネットワーク図の のコンポーネントであるサイトスケープのコンポーネントの ID のスタイルシートっていうのを指定しています。で、この入力項目から受け取ったドロップダウンの値がこの newColor っていうのに入ってくるので、これを使って新しいスタイルシートを作成して値を返しています。で、これに対してボケのつらいところはあのカスタム JS クラスっていうのを使って全部 JavaScript でコールバック関数を書く必要があります。で、この入力項目 出力項目っていうのもこのカスタム JS のところでに引数で渡します。で最後にイベントのトリガーになるコンポーネントにコールバックを登録をします。はい、ちょっと実はもう1個あったんですけれども、えー、さらっといきます。で先ほどは他のコンポーネントからあでもう1つ例を紹介すると今度はネットワーク図内のノードをタップしたらこちらの他の DIV 要素のところに えー、タップしたノードの情報が表示する、こういったコンポーネントの場合、ダ、えー、ッシュサイトスケープの場合は、先ほどの入力項目のところに、要素の種類とトリガーにしたい動作と、受け取るデータの種類を組み合わせた文字列を指定することで、えー、簡単に実装ができます。例えば今回の場合、ノードを選択した、えー 選択したノードのデータを取得したいので、セレクテッドノードデータというあらかじめ用意されている文字列を使って設定ができます。でこれに対して、ボケのコールバックは、やっぱりあの、まあ、先ほどとほぼ同じなんですけれども、こちらも JavaScript で書こうとすると、あのそんな便利なものが用意されていないので、JavaScript を書くとこんぐらいちょっとゴリゴリ書かないといけないです。はい でちょっと押してるのでまとめを飛ばしましてで結局最終的にどっちを使えばいいのかっていうと使いやすさに関しては、まあ、正直書き方がどっちがやりやすいかっていうのはダッシュとあとダッシュの エコシステムの一つであるプロプトリーのエコシステムに慣れているかどうかっていうのと、あと、ボケのどちらに慣れているのかっていうので、結構変わるので、まあ、結構人によって書き方どっちがいいかっていうのは分かれるんじゃないかと思います。ただ、あくまで個人的な所感としては、ネットワーク X で前処理や分析した結果を Jupyter 上でちょっとインタラクティブ見たいときっていうのは、ボケが向いてると思います。やっぱり Jupyter 上で確認できるっていうことと、ホバーツールやネットワーク X の連携が便利っていうのがあの利点です。 でこれ以上のもうちょっと強いことあの、複雑なことをやろうとすると、例えば複数の UI が絡んで、少し込み入ったダッシュボードを作りたいときとかっていうのは、ダッシュサイトスケープの方が向いていると思いますであの。先ほど JavaScript のコードを見せたように、ボケで複雑なことをやろうとすると、結局 JavaScript で頑張らなくちゃいけなくなるので、ちょっとこれが辛いです。はい じゃあちょっとあの時間が押してますが、えー、最後にまとめとして、えー、Python によるインタラクティブなネットワーク可視化ライブラリとしてダッシュサイトスケープ <Syscape> とボケの比較を紹介しましたで本日の資料とコードは、えー、Twitter と Discord で後で共有いたしますなので、あのー、ご興味ある方は今回紹介しきなのかったものもあるのであのお手元で動かしてみていただくと、えー、なんか参考になるんじゃないかなというふうに思います、はい、じゃあ本日の内容を提している内容は以上ですおつ ありがとうございました。はい、ありがとうございました。時間になりましたので古木さんのトークを終了します。参加者の方は Discord で発表者に大きな拍手をお願いします。質問がある方、また直接お話ししたい方は Discord の Asuka Speaker の当トラックチャンネルに移動してください。Asuka Speaker のトラックは。 パイソン JP アンダーバー4です。はい<笑><笑>